もやしためにもやしのおひたしにもやしのお味噌汁おいしそうだーすごいぞレンタロウなんだ回覧らはまわひたぞあそうかレンタロウあれがひいいんだな食事にするお風呂にするそれどのー。 お食事になさいますか？お風呂ですか？それとも私でしょうか？ベッド連れてダンシェフにそれで旦那様を兄様が迎えるのに、これ以上の対応はないと聞きを呼びました。いかがだったでしょうか？はあ、それは良かったです。<笑> 私がご飯作るよだって花嫁修行って言っていたら料理だもんねそうすればおかえりなさいダーニン晩ごはにするお風呂にするそれともわたしおかえりなさいけいちゃんごはんにしますお風呂にしますそれとも わ、だしおかえりす、スバルごご飯にするお風呂にするそれとも…わ、だしそれで、つかさこのあとは、ご飯にするお風呂にするそれとも…わ、 Hey guys, thanks so much for 300 subs! You guys are incredible! Your support encourages me to make videos for you guys every Friday, so do check them out. d o remember to like, share, and comment down below. Please, please, please subscribe if you haven't already! Love you guys so much, and see y'all next Friday!